どうぞ会場の皆さんこんにちはこんにちはい、私たちは大網白里市で活動しております九十九山荻組伊吹と申します今日この日このステージに立つことを目標に日々精進してまいりましたこの場で演舞ができる喜びを胸に会場のすべての方に感謝し全身全霊魂込め 精一杯演舞いたします。五千円、よろしくお願いいたします。お願いしますそれでは、参ります。藤井久里山、荻組いぶき。二千十八、千鳥の歌。 はぁはぁはぁはぁのぁはぁはぁまぁははぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ 襟組み